この先は配列の練習のエラーです。で、疑、う、似、ん、コードはもしなくて、ルビーのコーダー見ていきますけれども、まず、ある配列の中でマイナスの数はいつありますかこれはカウントを0にしておいて、A のそれぞれの、A はハイレットですね。ハイレットのそれぞれの要素について、マイナスだったらカウントを1個増やした値に書き換る。最後にそのカウントを変える。ですから、うん そうすると、マイナスの数は3つあります。というふうにあります。次は最大ですけれども、えー、最大の場合はですね、とりあえず最初の値を最大にしておいて、それからそれぞれの要素を持ってきて、それがとりあえずの最大よりも大きかったら、最大をこっちに取り替わればいいですね。最後にマックスを返す。 そうすると、ま、あ12が最大です。で、なぜ最初の値ゼ0を持ってくるかというかね、例えばこれ0を入れてしまったとすると、全部の値がマイナスの時に正しく動くからですね。例えばこれを全部マイナスにした場合は、もちろんマイナス3が一番大きいわけですね。マイナス3があった次はですね、最大の値が何番目に出てくるかを。 何番目というのが必要な場合には、この e a じゃなくて e a インデックスを使って何番目というのを調べる必要がある。だから、最大と非常に似てるんですけども、最大は max に覚えて、その時のポジションも覚える。で、max が新しい大きい方が出てきて、それを更新した場合は、a の e a インデックス x i、i 番目のものがもっと大きかったらば、max には ai を入れるんですけども、同時にポジションにも i を入れ直す。 最後にポジションを返す。るいはマックナンバー。えっと、そうすると、マイナス3は一番先頭ですから0番。えっと、さっき の, の、ね。え、これは12が最大ですから1番。そういうふうにできわけで、じゃあ、1個記録するなら変数ポスでいいんですけども、 複数あったきに全部を打ち出す。それはですね。まず最大を求めて、それからもう一回全部調べながら、最大の値だったらその番号を打ち出すっていうふうに2回ループをするです、ね。平均より小さい値を打ち出す。これも、まあ、合計を求もめ て, もて全部の要素について足していって、 平均を求める。ここまで平均を求めたら、もう一回全部調べて、平均よりも小さい値を打ちますで。平均は全部配列を記載されなかったら求まりませんから、う, うふうに二回ループを使う必要があるわけです。次は、配列を使って素数力を把握できませんかということね。まず、えー これまでに見つかった素数を全部配列を覚えておくのはどうですかっていう方法です。そこで、こっちはまあ、プライムでメインなんですけども、空っぽの配列を用意しておいて、2から n-1 まで順番に調べながら、もしもそれが素数だったらば、まあ、それを出力するんですけども、この調べるときに配列 A を渡す。こっちを見て渡されたらばね。 リミットは、まあ、ルート足す1、ちょっと多くてます。で、A のそれぞれの要素について、リミット以上であったらば、えー、まあもう、ルートを超えてるので、それは素数だよね。なので、配列 A にこの N の値を追加します。それから配を返します。次に、割ってみて、0だったらば、それはもう、素、えー、数じゃないので、ポルトを返します。 最後に、ここまで来て、抜けてきたときには、これはもう、あの、割り切れなかったので、ね、これも素数ですから、やっぱり N をプッシュして、範囲を返す。実際に早いかどうかやってみましょう。やっぱだいぶ早いからね。200万ぐらいまで。 で、ここまでやってみると分かるんですけども、速さって結構、出力に依存するんですよね。ただ、出、えー、力のしてみないと、速さの感じが分からないから、ここでは速さも使って、うん、もう一つの方法として、まあ、エラトフテレンの振り。これはですね、えー、配列を組むまると違う形で使うんですけど、こんな短いです。短いですけれども、よく読まないと分からないと。よくるね。 まず、えー、n までを調べるので、n の手前までを調べるので、配列 a は全部がハイになった配列を、初期値ね。初期値が全部ハイの n 要素の配列を用意します。それから、2から n-1 まで順番に i を変えながら、もしも ai、つまりこれが初期値ハイのままだったらば、まあ、これは素数ですから、i をプットしてます。それから、ね、 i から始めて n-1 まで i2 を増やしながら、つまり i の倍数を全部、k が i の倍数ですね。え、i の倍数全部についてそれは ea に変えます。そういうことで、え、一番最初に、こう全部がはいになってますよね。それで、まず、え、この2が素数だとなったら、2の倍数は全部 ea にしてしまうす。 いやえー、3が素数ですね。そしたら、3の倍数も、えー、全部ペケ、えー、にしてきます。こうやって順番に調べながら、範囲が残っているものは素数というのをだった人。ですから、のチェックするというのは、配列の中に値が範囲のままの残っているかだけで調べられる。この方法はだいぶ早いです。 最初は伸びです、まあ、だんだん速くてもね。だから、1000万ぐらいまでする。最初が1万7000とか、まあ、1000倍ぐらい速くなったこのようにアルゴリズムを工夫することによって、まあ、非常に速くすることができるというわけですね。